クイズぶらり平野くんがオンエアされた。平野が街ぶらロケをする VTR をメンバーらが視聴し、平野の天然言動をクイズ形式で紹介するこの企画。今回は静岡県を訪れ、彫刻アトリエやアームレスリング道場、足で踏まれるマッサージなどを堪能した。そんな中、平野は沼津港深海水族館を訪問。 珍しい深海魚が100種以上揃っているという水族館で、高田しがニじゃん。とテンション上々で水槽に駆け寄るもサメが近づいてきたことに驚き、噂目だ。と子供のような反応を見せた。さらに、水槽を覗き込み高田しガニを観察しながら、映画、エイリアン VS プレデター2004年、見たい。と独特の例えをするなど大興奮。 また、ダイオウグソクムシを見つけた際には、知ってるけど、生で見るの初めてかも、と嬉しそうにコメント。高校生の時、かな、タブレットケース、この子だった、みんな、気持ち悪い、ってちょっと距離を開けられた、と、少々悲しいエピソードも暴露した。そして、水族館に展示するための魚を採集して帰ってきた漁船を出迎えることに、 平野は、魚を水族館に運ぶ手伝いなどをしたが、中でも平野が怯えていたのがサメの引っ越し。バケツの中で暴れるサメに、俺が近づいた瞬間、みんな活発じゃないと困惑しているとスタッフから平野に持ってほしいんじゃないと言われてやらキングドッネスファンの総称、とコメント。しかし、サメの鼻先をちょんと触った平野は、絶対ティアラじゃない。 と、苦笑い。その後は、真っ赤で、トゲが生えたような見た目のイガグリガニを水槽に移す手伝いもしたが、平野は、めっちゃ尖ってんじゃん。と、戦立。これをある人物に例えた言動がクイズとして出題されたが、正解はなんと、JR 時代の騎士、ゆうたくん。スタジオの騎士は、そんな尖ってない、と反論するも、平野は、初めて騎士くん見たときに、ものすごい、 髪の毛が、外跳ねしてたんですよ、と言い、さらに、今はアクセサリー全くつけてないですけど、その時はカラフルなビーズつけてた。今考えるとちょっとダサい、と、暴露していたのだった。この日の放送にネット上からは、サメがティアラなのは笑った、カニで騎士君を思い出すのは、さすが、どんだけ尖ってたんだ笑い、例えがいちいち面白い、などの声が集まっていた。